皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月2日、カジノレイド祭りお疲れ様でした。今回も、ふわふわバニーをもらうことはできませんでした。今回は、ウォーカー部門で全力を尽くしましたが、最適行動パターンを見つけることができたのが、カジノレイド祭り終了の1時間前だったので、完全に時間が足りませんでした。この反省を次回に生かそうと思います。 結局ふわふわバニー狙いの人とコイン狙いの人が一緒になってるのが不幸の始まりなんですよねふわふわバニー狙いの人にとってはレインボースライム以外のレイドは邪魔で仕方なかったのですだからレインボースライムがほとんど出てこない赤宝箱を引いてもガンガン捨てていたんですがコイン狙いの人にとっては別にレイドでさえあれば何でもいいですからねというわけでレインボージュエルレイドとか別に参加する必要はないんじゃないか そんなレイドには参加せずに、レア宝箱を掘りに行けばいいんじゃないかということに気づいたのが、カジノレイド祭り終了の1時間前だったというわけです。100位のボーダーが24万枚前後なので、レインボートーテム以上のレイドで、モンスターがダウン中に、テンション状態で、ロイヤルストレートスライムを出すのが最低条件でしたね。レインボージュールの倍率では、お話にならないスコアだったというわけです。レインボースライムのレイドなら、テンション状態でなくてもいいです。 ただ、この仕組みを全員が理解してしまうと、ふわふわバニー獲得のためのボーダーも上がってしまうので、みんなに内緒だよ。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。